ハニー、ハニー、ハニー、ハニー、ハニー、ハニー、ハニー、ハニー、はにー、ハニー、ハニー、ハニー、ハニー、ハニー、ハニー、ハニー、ハハニー、ハニー、ハニー、ハニー、ハニー、ニハニ 馴染んん、でるやん森行くかおじゃうあんどうちゃった。 りょう ち, ゃんりょうちゃんあったね。あー のからみんなああびっしたあれだ困ったねどれがなごみくんか分かるねえお正解 はにこですいい<笑>いいねジョーちゃんいいね持ってたらあ上手上手。 不用说了。 やっほー 見に来たよああれこれ牛牛牛牛ちゃん気にならゃんけど。 私知ほらほらほらきたよ。 量はちょっとでも、ほんとにあんまり使いまなんか。もしもし ああれれいいいいいい、ね、優 秀, 優秀あれ名古屋とおかしいねト<笑>ークもそっから入れて、こっちにあって<笑><笑>誰はいどういらっしゃいめめめで でるいるよったんじゃからない、ね、えあ赤ちゃん赤ちゃんお母さん。 はい、そこからどうもいきましょうか。 だだけだ今<笑>よかった、みなゃんすごい いっちゃいこちゃんここで<笑>、はいるかな、いいいっちゃうい、っっっちちちゃゃゃよよんはババババババタタタタタタななするるとらびくりりうねあ、あ、上上がが方て先発メンバー。えー、と えゆず横ごうなごむティーナジ ョ, ージョーでごうとメープルカエのバンズとサラ ミ, サラミ土曜日<笑>よろしく藤原さんよろしくお願いします